会場の皆さん、こんにちは。こんにちはただいま、紹介にあずかりました。香取市を拠点に活動しております。小見川よさと一回、わきあいあいと申します。私たちは。香取市。に。拠点、拠点をも、持ちながらやっております。そして、あの、このコロナ禍で。この。 あやめパークさんのところで演舞できること大変嬉しく思いますありがとうございます私たちは地元に鎮座しておりますカ ト, リカトリチングをテーマに演舞しておりますコロナ 収, 収束と皆様の安心安全な生活が戻りますよう年次演舞しますので ごよろしくお願いします。それでは参りままいあいりすあ